よろしくお願いします。あの次期のセンター長の予定になっております、荒木でございます。本日はデータサイエンス共同利用基盤施設の報告会に参加していただきありがとうございます。またご講演をいただいた先生方、特に高橋先生、椿先生にはお忙しい中、講演していただき、厚くお礼を申し上げます。データサイエンスに関する講演で、 あるいはまた本施設内センターでの活動成果の報告もありましたのでどのような活動がセンター内で行われているのかかなりお分かりいただけたのではないかと思っていますまたあのこの後のポスター発表が続きますのでそちらもご覧いただければ よ, より詳しく見ていただけると思います、えー、DS センターは施設長の説明にありましたように なんと申しましてもう一つは共同利用を進めてデータサイエンスの推進を目指しているということであります。来年度以降もこれまでの活動を促進してまいりたいと思っています。共同研究プログラムをそのためにいろいろと動かしているわけですけれどもそれはホームページからご覧いただけるとともに この後のポスターセッションでも説明があるものと思いますので、ぜひご覧ください。えー、そして来年度以降第4期になりますけれど、えー、DS 施設はデータサイエンティストの教育育成に加えて、バイオデータの拠点、それから人文学との融合拠点として日本文化ビッグデータ研究ハブを立ち上げる。 いうふうな計画をしておりますそのようなことによりデータサイエンスへの貢献を目指していますまた機構長が少し述べましたけれど大学共同利用機構法人の中でアライアンスを作ることになっておりますのでそのアライアンスを通してさらにあの広い対象に対して共同研究あるいはデータサイエンスの推進 促進というのことを行っていきたいと考えておりますどうぞ皆様のご支援をよろしくお願いしますまだあのポスターが続きますのでどうぞそちらもよろしくお願いします以上です